にれがでーしかいっぱいのだ たますべ、ね、てファンタジー、ね、たただ。<に> SSVD 史跡男子モンカー、リアードイトこれが最後の刃には入りたの流儀だ !SSVD 史跡男子モンカー、リアードイトこれが最後の刃には入りたいの